演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいそいうわけで本日はっちなローソンのニオンスープとオニオンスープを飲んでるのなんかコンビニでこういうカップのスープって珍しい気がしまするねもちろん売ってたりはするんですけどなのでこれ気になりますね是非申し訳ないですけ、ね、どちょっと指がそれでチ ャ, チ, ャチャンネル登録よろしくお願いします 玉ねぎの香りがすごいですねこのオニオンスープでは飲んでみます<笑>ちょっと味換えでコーンスープいきますねこちらもつぶつぶコーンがいれば オリオンスープの方は玉ねぎの風味食感もよく効いていてなのでチーズ入りするというオニオンスープだとちょっと珍しい技術のものが入っていてその食感の変化も出していて美味しかったですよね。玉ねぎが好きで温 ま, たたまりながらぜひおすすめできますのでこちらの定ーストもさせていただきます、ね。でこちらのコーンポタージュスープは、うん、つぶつぶコーンの食感もよかったんですがちょっとポタージュのとろりとした感が弱かった気がします うん、なんかなくお湯っぽいというか、なんで、自分のかき混ぜは、温めなかったのかもしれないん、ね、もうちょっとコーンを感じたかったなということで、こちらのテーストござってご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉